えー、こんにちは古田和です今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ドラマーにも役立つ、ま あ, あの、理論シリーズなんですけど、コードネームぐらい覚えときましょうねというお話ですね。コードネームを覚えとかないと、どうしてもこう、えっ、ー、と、Bm7 のところからねっていう話をしたときに、えー、どこだ、どこだってなっちゃうじゃないですか。なので、まあ、せめてね、こ の, あのコードネームのね、あの、記号、三角とか、丸とか、プラスとかあるじゃないですか。そこら辺もパッて読めるようにはしておきましょうね。はい、やっていきましょう。 まず、4話のコードネームは、実は基本は5つしかないんですね。なので5つだけなんで覚えましょう。5つが12キーであ る, であるので、だから60個覚えればいいんだけど、その後ろのネーム自体は5つなんで、あとは名前じゃないですか。ABCDFG じゃないですか。なのでえ覚えてしまいましょう。で、まず3話音の考え方と、5つのコードの構成音のことと、で、記号のまとめをやっていきたいと思います。それでは始めますね。 まずメジャーセブン、セブンス、マイナーセブン、マイナーセブンフラットファイブ、ディミニッシュセブンという、まあ、4ワン音のコード普通 の, あのポップスなんかは3ワン音が多いんですけど、えー、ジャズになると4ワン音になりますさらにその上にテンションというのを使ってハーモニーを複雑にしていくんですがまず4ワン音にするだけでかなりジャズっぽくなりますなののでこの これが基本になっててテンションっていうのはその都度こういろいろ考えながら、えー、使っていく、えー、もう決まってるものもあれば選択できるものもあるんですけど、えー、ここら辺ですねなのでこれのサウンド感まあサウンド感まではあれとしても、まあ、どんな感じなのかなぐらいのは覚えておくといいかなと思いますじゃあまずその3和音ですね3和音にプラスもう一個ついてるんですよ3和音の基礎はですねまあこうメジャーとマイナーになります でメジャーのことトライアドって3和音のことその三角形でトライアドって言ったりするのでメジャーのこと三角って書く人もいますが、えー、C 三角って書く人もいますが基本は C だけこれがメジャーメジャーのドミソになりますねこれがメジャーねでこれに対してここが半音下がってここが っになった場合、ね、だからドーミーソの場合はメジャーだけどドーミーのフラットソの場合は暗く聞こえるでしょまあどっちかというでも前のコードが何かによってこれマイナーって絶対暗く聞こえるわけでもないんですよただまあ名前をつけるとしたらこうこれに比べたらこっちがマイナーだよねっていうふうなことで C と C マイナーっていうのが3ワンで名前がついてますこれはいいですかねはい じゃあ次、えー、メジャー7っていうのはこの3話音のこの C にこの C のトライアードねだからこれがドミソなんですよドミソにこれにメジャー7要は7番目の音っていうのはこのここ長い方の7度と短い方の7度長7度のことメジャー7短7度のことマイナー7と言いますだからメジャー7要は C のトライアードにメジャーのセブンスがつって落ちついた音 これよくボサノバとかでもよく使われる。すごい綺麗な、ね。メジャーな。メジャー行ったり行ったりしてるんですけど、なメジャーをこう超二度下でメジャーで弾いてるんですけど、これボサノバでよく出てくる。こういう感じのサウンドですね。これは C の、この C のここだけでドミソを意味してて、メジャーセブン、この三角セブンとかメジャー M セブン、大文字の M セブンで、この メジャーセブンこの音が足されたよっていう風な解釈ですねっていう風に覚えてくださいじゃセブンスっていうのはメジャーセブンってわざわざ言ったから普通のセブンスはこっちですこっちの方がまあその理論的にはものすごくこうドミナントドミナントセブンって言ってよく使うんですねこの音でなのでこっちを普通のセブンスだから C のドミソにに普通のマイナーセブンが Cm7 って書いたら Cm がこっちになっちゃうからじゃなくて C のメジャーに普通のセブンスって言うともうマイナーセブンのこのマイナーセブンっていうのは何かとて単7度が足されるって考えてこれが c 7ブンスっていうことですねでスタートはもうこのここからスタートになると、えー、c シャープセブンスっていうのはここの c シャープと、えー、F とで g シャープとで、えー、B なるということですねこういうふうに平行移動するとど う, どういうふうにしてもこの感覚の音になると必ずそのセブンスのサウンドになるってことですねはいマイナーセブンですねマイナーセブンはさっき言ったみたいにマイナーだからこうマイナーに普通のメジャーじゃない方のセブンスです、うん、ってことはマイナーメジャーセブンってあるのって言ったら実はあるんですねねあの二カズドリーム とかによく使われるマイナーメジャーセブっていうのもあるんだけど基本はあんまり使わないです。ねなのでマイナーに C マイナーにセブンス普通の単などがついた C マイナーっていうトライアドにマイナーセブ、えー、ンヨガ単などがついたハーモニーのことですね。これがこういうものすごくよく使われます。でマイナーとメジャーは、えー、大文字で書くのとこう小文字の書くのだとこう 手書きだと本当によよ。く間違えるんですどどっち大文字なのどっちちなな。のみたいなだからマイナスにしてこっちは三角にするっていうのがまあ使い分けでよく使われます。なのでえこっちは引くにしてえメジャーセブンの場合はこの三角にするってことですね。でもこのメジャーセブンのメジャーは セ, なセブンの方にかかっててこっちは C マイナーっていうのはこのトライアードの C マイナーに普通のセブンスがつくっていうふうに覚えてください。だんだん間隔が狭まってくるのね。だから、 ここが、こう、ド、ミ、ソ、シだったのが、今度はシがフラットします。で、今度、シとミがフラットしたのがマイナーセブンなんで、だんだんだんだんこう縮まってくるみたいなイメージ。でそしたらマイナーセブンフラットファイブというのはマイナーセブンでしょこれはいいでしょ c ブンにフラットファイブこの 5, 5度の音が半分こうフラットするってことね。フラットファイブこういう書き方しても、マイナーセブンだから引くで書いてもいいし、フラットファイブっていうのは、要は1個、 単になるっていうか1個音が引かれるとマイナーマイナスになるんですね。ね。これこういうふうですね。フラットハイブ、マイナーセブン、フラットハイブ。これをハーフディミニッシュっていう意味でこうやって書くこう、こういうファイってやつなんですけど、ファイってやつで書く人もいます。これね。これハーフディミニッシュと言います。これはだから、えっ、ー、と、これが C マイナーセブンだったのに対して、これをさらにちょっと暗い感じ。 はいいこういう感じですねでこれはまあハーフディミニッシュっていうのはディミニッシュセブンになりきれなかった要は早く人間になりたい人間じゃなかったみたいな感じでも考えてたんですけど要はもう一個次のやつはねこれ先行っちゃうと次のやつはここがもうダブルフラットするんですねそうするとこれ最後全部この3度フラット5度フラット7ンスがダブルフラットしてまあ、6度と同じになるんですけどこういう風になるんですねそうするとこいつが ここに行ききれなかったからハーフディミニッシュ こ, っちここだとこれ完成体ディミニッシュセブンだけどディミニッシュセブンになれなかったからハーフディミニッシュっていうふうに僕はまあ覚えようかなと思って覚えたんです多分そういうことかなと思ってたんですけどはいディミニッシュセブンはだからさっきから言うとこ う, こうですねえっ、ー、とこうセブンスこのこうハーフディミニッシュ対してさらにこうこれは歌謡サスペンス劇場ですね この火曜サスペース劇場が、ディミニッシュが半音ずつ上がっていくと、火曜サスペース劇場になるというぐらいの、こう驚々しい感じのサウンドですね。これディミニッシュセブンと言います。ディミニッシュっていうのはこ、のこの丸で書いたりしますね。はい。じゃあ、ディミニッシュってちょっとこれね、後で飛ばすけど、ディミニッシュって何かっていうと、要は超単、で、弦のことをディミニッシュって言って、像のことを、像、これ出てきてないですけど、オーギュメントと言います。ね。で、 完全4度完全5度に1個足すとプラスだから、オーギュメントで、ここはディミニッシュになる。だからそんなこと言うと、マイナーセブンフラット5は、ここフラット5じゃなくて、ディミニッシュ5じゃないのってちょっと僕は思ったりするんですけどね。これディミニッシュ5じゃん、ちょうど。ディミニッシュ5なんだけど、まあ、マイナー5って言えは1個下がると、引く5っていうふうになります。単の1個下が弦になって、長の1個上がゾーンになります。 パーフェクトは超単がないんですね。4度っていうのは超単がないので、えー、完全の下が弦で、完全の上がゾーンになります。全部これ記号はね、マイナーが単っていう意味で、えー、三角形が超、ね、メジャーっていう意味です。で、ディミニッシュっていうのが単のさらに1個下で、で、これプラスになす。だから、ディミニッシュっていうのは、これは僕は最初はセブンスが単、えー、の下で弦になるからかなっていうふうに思ってたんですけど、実はなんかまあ、ある人に聞くと、要は、 えー、っと、ディミニッシュ、ディミニッシュ5、うん、これが2つ存在する、ここディミニッシュ5で、1と5の関係、ディミニッシュ5でしょ。で、3と6の、この3と7度、このノートの間も、ここもちょうどディミニッシュ5になるから、ディミニッシュが2つ 二つ重なってできている音程だから、ディミニッシュセブンっていう人もいるんですね。だから、まあ、どこが語源かはちょっとわからないけど、まあ、ディミニッシュセブンっていうのはこういう、えー、全部同じ距離になってるんですよ。これ、1、2、3、1、2、3、1、2、3。で、頭にも1、2、3に戻るから、えー、これ全部同じ距離でできています。これをディミニッシュセブンと言います。なので、えー、5つ全部名前覚えましたね。えー、と、まず、トライアードは、 メジャーとマイナーがあって C メジャー7ねこれね c 7 c ブ7で Cmb5 もしくは C ハーフディミニッシュで C ディミニッシュセンねディミニッシュだけだとこのえー、っとドーンこれだけでセブンスが入るとでもこれ6度の音にはなるんだけどディミニッシュセンっていうふうな風になってます ということで、これの名前と記号ですね。この辺は全部覚えておきましょう。なので、C7 のところからスタートする人がちょっと恥ずかしいから、あの C ディミニッシュンのところから始めようかとかね、デミニッシュンとか、もうちょっとこういくと、まあ、あの、 これトニックリミニッシュのところから始めようかみたいなことがちょっとこう理論的に分かってるとこの人分かってるんじゃないか な, いな分かってるわけじゃないんだけど<笑>え分かってる感じにはなるかなっていう感じですねだからやっぱサウンド感をちょっと覚えといてあこの感じかなっていうのをやると実際に演奏しても楽しいのでやっぱそういうところもちょっと弾けるんであればコードのちょっとこう確認ぐらい僕はしますけどそういうことやってもらうと結構 ドラムもお役立ちになななるんじゃいいかなって思いますやっぱりねこうドラムソロしてる時僕ずっとやっぱ頭の中でコード鳴らすんですねでコードが知らない曲だとやっぱコード鳴りにくいのでやっぱりできるだけこうコード知らない曲もパッて見てるとああこの辺こういうコードなんだなっていうので覚えやすくはなるかなって感じですね。 せめて読めるようにはなっておきましょうということでこれはまあちょっとリクエストもありましてこの記号がよく分かんないということもありましてえ今回まとめてみましたというわけでドラマには立つこの縁も覚えよう基本はたったの5つでしたなのでしっかり覚えてしまいましょう本日は以上です今日も最後までご視聴ありがとうございました今日もご視聴ありがとうございました今日の動画が面白かったなとかためになったなっていう方はぜひいいねボタンを押してください、えー、作る時のモチベーションになりますのでよろしくお願いします